今回は誰でも簡単に、下腹ぺったんこにできるカエル足デッドバグを紹介します。お腹の上部のお肉より、下の方のお肉の方が分厚いよっていう方にぴったりになってます。初級者、中級者、上級者というレベルアップをして、最後におまけのメニューを2種目。これで終わりです。頑張りましょうそれでは初級編からやっていきます。後ろに手をついた状態で、足を曲げ、伸ばします。角度を 両方向で各5回ずつ動かしていきます息を吐きながら足を抱えてくださいいきましょう12345少し上1 2 3 5もう少し上12345もっと上1 中級編は肘をつきましょう今度は体が寝てますんで5方向に真上にも上げます息きながらいきましょう12345少し上12 2 345もう少し上1 2 それでは上級編今度はかかとをひっつけて膝を開いておきましょうこの状態で動かしていきますスタート1234少し少し上1かかとが離れないように。 345もう少し上12345もう少し上1 2 3 4 5もう少し上 345最後は真上飛ぶ感じで1 2 3 今度はお化けで手を前に伸ばして足を開いて体を起こしてキープ20秒止めないようにいきましょうスタート息を長く吐いて体が倒れないように起きて頑張って オッケー。次は今ので足を動かします。頑張っていきましょう。いきます。ああ。ね。は。しゅ。ご。ろ 入ってラストはうつ伏せです膝をついて体を浮かせましょうここから骨盤をかけるこういう動きです腹筋しっかり締めていきましょう20秒いきますスタートお尻をギュッと締めているめる腹筋使って オッケーうわー、効いてる効いてる。ラスト、膝をつけないバージョン、早く振ります。できるだけ早く振ります。いきましょう。ダウンできるだけ速く、腹筋使って。 あーキチンしたーギキチンまだできるようなた方は次の動画頑張ってくださいチャンネル登録してない方はぜひぜひしてください